ね<笑><笑><笑>なんでそういうことやっちゃうの<笑>プラスアルファでさこのさエッジの効いたさ今な殴り込んでくるやつあるじゃん あ, あるねそれをねやっぱ使えてなかったから今回サブちゃんかもしれないけどみ見 出, 出していきたい前回めっちゃ緊張したもん、ね<笑> でもね、あそうなん だ, だ, だおかしかったよね動画出るっていうのも初めてだしそのなんかさ会話とかしててさなんか黙っちゃう時やったんじゃんああ次何言えばいいか分かんないみたいな車とかでもあるね、うん、じゃ黙ってればいいよ俺らうんうんポンうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん ちゃっと時にもうきっったたたききにう、かかかけ何るてダメべっとてああだんででや忘忘れれななないわ、そば大大大丈丈丈夫なん大丈夫夫の結局向こうに行くから、うん、大丈夫だよね。<笑><笑> ポティポティそうねねだーね P さんって実は言ってなかったけど P さんってすごいあの ネ, ガネガティブでで、ポジティブになるためにこう何でもね P さんにネガティブなことを言ってもポジティブにして返してくれるのそうだからコメント欄に皆さんはねネガティブなことを言ってくれたら、うんうんうん、いやまあうん、あの喧嘩になるようなことはやめてほしいけどそうそうそうそ、まあ、例えば俺ちょっとじゃ あ, み, じゃあみんな、うん、ちょっとやってみよう俺さ P さん、はい、どうしたんだい富永君俺ね、はい、この間あの間あ 一週間の財布を、置き引きされて盗まれたんですよ。ああ、確かに大変だね。ねもち直れないわでも大丈夫。その買ったばかりの財布盗まれちゃったけど、新しく財布を買えば、その財布はその。2倍の価値になるよね。<笑><笑>あその値段分だ、ね。値段分ね。確かにね。大切なものになるよね。だから、損してない。う、ね、ん、損してない。いやいやいや、だから、その財布の価値が高くなったって思うしかないぞでしょ <笑> 5万円の財布を買ってて5万円なくして5万円の買ったら10万円の財布買ったと思うしそ う, そうでしょ気分的にはそれぐらい高価なものになるよねポジティブポジティブでも俺そうやって考えれないんだけどうん、うん、どうしたらいいかな、うんうん、でも設定ゃあイジるじゃんでも大丈夫そのあまりポジティブに考えられなかったとしてもそのネガティブに考えてるってことはそのリスク管理ができてるよねポジティブ<笑><笑>いいねキイチなんかあの 売か人気者になれないな人気者になれないああそれは確かに大変だねでも大丈夫人気者はみんなになんか薄くに知れ渡っちゃうけど人気がない人って逆に知ってる人は深く知り合えるよ ね, るるよねポーシティーポーシティえ今のとこに違う ハハハハい や, いやでもなんかちょっと俺心に来たよいや、うん、でもなんかその人気なものがどうちゃらって話俺らにも当てはまってるのかなと思ってそうそうそ う, そう、うん、で全然すげえ た, たくさんの人とかっていうよりはグッ、うん、と見てくれる人がいるって感じでした ね, そうそうね。企画にもうみんな見に来てくれてるっていうことについてどうしてのああでも、はい 大丈夫その顔だけでファンになる人よりもそういうやめとけやめとけ企画とかでファンになってくれるってことは本当にくん君たちのことが面白いと思ってくれ、ね、ああなるほどポジティブポジティブなんかポジューなれるいいな顔だけでとかあんま言わない方がいい<笑>いやもうどう思った聞き過ぎ どこでくさげちゃダメだって絶対いやもうすぐ。<音楽><音楽>